皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月27日、昨日の動画で爆誕した可愛かわいいカレンちゃんの育成をやっていました。最後の餌をあげて、育成終了です。でも、今回は育成に失敗しました。スピードを上げる必要はなかったです。その分を MP かスタミナに回すべきでした。というわけでもう一回最初からやり直します。やり直しました。今回はうまくいきました。 最後はスタミナか MP か迷いましたが戦略の幅を増やすために MP にしました。スキルの取得状況はこんな感じです。ジャンプの構えがとても強い気がします。これで次回のアストルティアカップの準備ができました。あとは本番でたくさんジャンプしてくれることを祈るのみです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。